コーチおさこいないた大獣競争個人共産競争ですサタン共産サイト開設1周年特別メッセージですウェブサイト開設1周年サラリーマンと二足のわらじ毎日記事を配信してこれたのも常に期待していただいているユーザー様がいたからに他ありません日頃の感謝を込めて御礼申し上げますこれからもよろしくお願いいたします砂と短距離のタンと漢字で書いてサタン 会社員として頑張りながら競馬を盛り上げるべく運営してらっしゃるサイトサタンの今更馬券理論1周年おめでとうございますお父さんの影響で子供の頃から競馬の本に親しんでいたということでどんな理論が展開されているか皆さんもどうぞ覗いてみてくださいさんありがとうございました 「マジマジ見つめらレフォーリンルー」Fall in love「おつなねジャンブラボカップルでカップルドリアローカンルー」「いけるぜお日様ましから」「ウォーエイライジューで」 くじけちゃいけない w もう t s m o r 角度変えりゃ見えることだってあるだろう<音楽>まんまんまんまビラごめんねまんまんまんまビラごめんねかわいい君しゃれたお前全部まとめて まんままんまんぴらごめん ね, まままままめんねたまには適当に合図ちゅうっちゃえ love, go in love もう一つ何か足りないよな想像してた味じゃない 甘 い, も甘いも泣き笑い全て鍋にぶちまけろ浮世の風厳しい Oh yeah ジ、yeah, ン、yeah, さんあの子を愛しているなら、no、more cry 飛んでって守れる男は 「ままままピらごめんね」「ままままピらごめんね」「粗骨なやつできるあなたとにかくおいでよ」「わォーウー」「バカバカしくらい」「バカバカしいくらい」「バカバッチリいこうよ」「よいどんでバックして驚かしてやんな」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 マーまあまあまあ